はみ、い、な、えー、さんおはようございます三郷オーストリッチファームのこにたんです4月の27日木曜日今日も牧場の朝の見回りやっていきましょうはいまずはみんながねお客さんが入る入り口を開けていきますまあいつもの通りね開けていくんですけど たまにね、開けるの忘れちゃって、お客さんにね、なんか開いてないんだけどって言われちゃったりするんですよ。気をつけなきゃいけないです。<笑>はい、あります、じゃじゃじゃ、はい、天気は良好、緑は最高ただただ風は強いということで。 そして、あの風の温度。ひんやりしてます。はい、えー、今日はともちゃんはお休みです。おにタんの一人会です。いいよね、別にね。はい。さあ、回っていきましょう。 ここでみたいな挨拶しましょうねおはようございます、うん、はい今日お、卵発見<音声>はい、卵ありましたね<笑>卵取るんじゃねえぞみたいな感じでオスタチョウがやってます十二、十三。 十四番。はい、この子は十四番です。十四番卵ゲット。<笑>覚えとけばいいや。よし。<笑>よし。あいてます。あ、はいケイドさんにビビって、みんな逃げちゃいます。おはよう。 はい、おはよう。ねびっくりしちゃったね。ああ、何にビビったの隣がね、工場なんで、いろいろ音がするんですよね。多分今のは、あの、でかいトラックにビビったんだと思います。かわいそうに。時折ね、こっちの工場からバコーンだのね。 音がね鳴り響く時があるんですねでも基本的はねこのファームの中は物静かでのどかな環境なのでラジオたちは過ごしやすいんじゃないかなって思いますはい今日はこっちには卵はないと 真ん中の大屋根の方見ていきましょうさてさてーがあるかなはい、みんなおはようはい、だんだんとダチョウの家族の中の雑草も青々と茂ってきました さあ夏に向けてどんどんこの雑草も伸びてきちゃうのでそうですねそのうち伐採するような動画も撮れるんじゃないかなと思いますはい卵は今のところないですおっとな羽が起こってるさあ この綺麗な羽を乗っちゃうかダチョウの羽はね高級なブドワーになるらしいですよこの美しい羽 ブドワーって言われて僕はね最初は分かんなかったんですけどパソコンのパソコンだとかそこら辺のほりをね除去するのにダチョウの羽根はすごく適しているらしいですよなんか聞くところによると高級ブドワーにダチョウの羽根が使われているんだとかいないとかはい はひ、い、なもうすくすくと育っておりますはい、どうですかね二段目線での牧場の朝の周りは い, はいどうでしょうかのどかな風景が伝わっていればと思いますはい、こちらの新築の新築というか改装中でございますひな車そのうち 大きくというか使いやすく屋根のかかった状態で皆さんにそのうち公開されると思いますさてメスの楽園に到着最近 僕, が僕らが回ってる時。 メスの楽園に卵ないですよねはい、おはよう。はい、メスの楽園と言いつも一匹オスがいるハーレムな楽園です。はい、今日もここには卵なしということで、はい、最後は皆さんお待ちかねの。 今日のひなタイムですはいということで皆さん今日のひなは別動画でお送りしたいと思います朝の牧場周りちょっと言 い, 言い直そう朝の牧場周り朝の牧場見回り 4月の27日、木曜日でした。皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。はい。それでは、ポニーさんがお送りしました。バイバーイ。